みなさんこんにちは岐阜大学の小山です今回は2016年に発生した台風10号についてですこの災害の気象状況や河川の水位の状況など現象を中心に見ていきましょう左の図は台風10号の進路です台風10号は8月19日に八丈島近海で発生しました 26 26日日にかかけてて南下しししきらら発達しながら北上します30日朝に関東地方に接近し30日17時ごろ岩手県大船渡市付近に上陸し速度を上げながら東北地方を通過して日本海に抜けていくというルートをたどっています。 日本近郊の台風のルートは、右上に示した図のように、東から西に移動しながら北上し、その後、西から東へ進路を変えながら北上するという進路を取ります。そのため、東北地方には日本海側から上陸することが通常です。台風10号のように、太平洋側から東北地方に上陸したのは観測史上初めてのことです。 この図は、8月30日の1日の降水量を示したものです。色の違いが降水量の違いで、水色から青、黄色、オレンジ、赤の順に降水量が多くなっています。この図から、西日本から北日本にかけて大雨が降っていることがわかりますが、特に東北地方と北海道地方で、 200ミリから300ミリ以上の降水量になっていたことがわかります雨の集中した東北地方と北海道地方では特に大きな被害が発生しました被害の概要です下の表は消防庁による災害情報でまとめられた被害の状況ですここからも岩手県と北海道で 大きな被害が発生していることがわかります岩手県では24人の死者が発生していますがこのうち2名は災害による直接の死傷ではなく災害関連死となりますですので残りの22名が直接亡くなられた方ということになりますこの歴史など災害によって直接亡くなられた方のうち9名が同じグループホームの居住者でした このグループホームでは、入居者のすべてがなくなるという厳しい状況となりました。これまでの災害でも、高齢者福祉施設の被災によって、一度に多くのお年寄りがなくなるという状況が発生してきています。また、昨今では、地域の中でも要支援者の支援対策が進められつつあります。台風10号の事例は、高齢者福祉施設の防災や、 要請者対策という観点から大事な問題点を提示するものですそこで今回はこのグループホームの被害に着目して見ていくことにしますこれが被災したグループホームの周辺地図ですグループホームは岩泉町の市街より尾本川の下流地域に立地しておりすぐ隣に グループホームを運営していた法人と同じ法人が経営している介護老人保健施設があります。また、すぐ下流には道の駅岩泉があります。グループホームの下流に赤鹿水位観測所があります。そして、上流の種倉と山岸に雨量の観測点があります。岩泉町の地域防災計画による 避難勧告の発令基準では、赤鹿水位観測所の水位と種倉山岸の雨量を判断基準の一つとしています。ここでは、種倉の雨量と赤鹿水位観測所の水位を見てみましょう。えちなみに、えー、避難勧告の基準がどうなっているかというと、こちらの左に書いてあるところになりまして、赤鹿水位観測所の水位が2 5ーに達し、 さらに種倉山岸で累積加算雨量80ミリ以上の降雨の予想予想となった場合ということになりますここで上のグラフが種倉で観測された雨量です棒グラフが1時間雨量で緑の折れ線グラフが累積雨量です累積雨量80ミリのところにオレンジの横線を引いています折れ線グラフがこのオレンジのラインを超えると 避難勧告の累積雨量の基準を超えたということになります下のグラフが赤カシカ水観測所の水位です青い折れ線が水位を表していますオレンジの横線が避 難,、えーえー、避難勧告の水位基準を表しています青い折れ線グラフがこのオレンジのラインを超えると 避難勧告の水位の基準を超えたことになります累積雨量基準で15時ごろ水位基準だと17時ごろには基準を超えていますが今回はこの地域には避難勧告は発令されませんでしたこの辺りの人間側の事情については次回見ていきますさてこれが被災したグループホーム周辺の空中写真です 赤い丸で示したのが被災したグループホームです。隣に同じ法人が経営する介護老人保健施設があります。大本川がすぐ近くを流れていることがわかります。これは国土交通省東北地方整備局によるドローンで撮影された動画から、グループホーム周辺の画像を切り出したものです。 左手に見えるピンク色の3階建ての建物が介護老人保健施設でここからは見えませんがこの建物の左奥に被災したグループホームがありますこちらは平屋建てですピンク色の介護老人保健施設の方では入居者は3階に避難して無事でしたしかしグループホームは平屋建て だ, 平屋建てだったために 上階に避難することができませんでした右手に表側が見えますが川からの距離が非常に近いことがわかりますこれはグループホームの被災写真ですすでに家具や泥はかき出した後の写真であるために室内は片付いていますが被災時には土砂の流入もあり水に使った寝具や家災道具などもありました 右下および右上の写真から天井付近まで浸水していたことがわかります。以上で今回は終了です。今回は2016年に発生した台風10号について、その現象を中心に説明しました。次回は人間側の状況について考えていきたいと思います。